であのそもそもね、あのよくそのさっきの組織文化とかいう話を、僕はととして使ってますけど、組織文化って何かっていうことですね、これ、皆さんも体験されてる方は、まあ、分かるかなと思うんですけど、それが体験されてないとね、ちょっとピンとこないんですよね。で、それ、僕もそうだったんですけどあの、組織文化っていうのはですね、これは、これちょっと図にあるように、例えばお客さんとかですね、見たときに、社員の一人一人がですね、 同じ話同じ言葉を使ったり、同じ行動したりするっていうのを、まあ、誰かが見てて、ですねあそこの会社の A さんと B さんって同じこと言ってるよねとか、あの同じ行動をとるよねっていうことができている会社は組織文化があるというふうにあの言ったりできると思います。いわゆる共通のものですね。 でその言葉とか行動ってどう表れるかっていうとそこの会社の人たちが持っている価値観だったり行動原則だったり習慣だったり、まあ、仕事の仕方経営理念ものの見方でそういったものがですね表に出てくるんですね言ととして。なのでそういったバックグラウンドがあって初めていろんな言葉とか行動に結びついていくので、まあ、ここの部分ですねここの部分を皆さんと一緒にこれからやっていきたいなというふうに思っています。 少しでもですね、これ全部できるわけじゃないんですけど、ベーシックのところは、まあ、触りという話になっちゃいますけど、このベーシックのところは、この価値観のところですね。ここちょっと皆さんと、えー、触れていきたいなというふうに思っています。で、トヨタってよく、あの、金太郎飴って言われるんですね。で、金太郎飴って言われる理由は、どこで切っても同じような、まあ、金太郎飴って絵が出てくるじゃないですか。だから、あれと同じように、誰がしゃべっても同じこと言うし、同じ行動するっていうことをよく世間の人が、ね、言われているので、まあ、 そういうい組織文化があるだけど富士通の場合ってどうなってるかどうなってたかっていうとみんなバラバラなんですよねみんなバラバラなこと言うしバラバラな行動をとってるのでだから組織文化があるかって言われるとうんっていう感じになってるんですけど皆さんどうでしょうかどういう状態だと思われますか聞くとみんなね泥臭いって言うんですよで10人聞いたうちだいたい67人が う, う, うち僕ら泥臭い感じがしますよねっていうことをよくまあ いう人多かったんですけど、どうですかはい。いえでも私の上司も私のところ、部署とか泥臭い感じがするリー<笑>おっしゃっていたと思いますね。<笑>なるほど。じゃあ、はい、なんかこう、組織文化みたいな、ね、ものがあるということなのかもしれません。はい、ありがとうございます。 でそういったね、じゃあいい組織文化をね作っていきましょうってことですね、泥臭いっていうんじゃなくて、なんかちょっともうちょっといいね、組織文化ができればなっていうことで、でその言葉とかね、その価値観っていうところに行くと、まあ、成長している企業って書いてますけど、まあ、これ、トヨタみたいなのね、いわゆるまあ今、グーグルだったり、ガファ a みたいなね、あのどんどん伸びてきてる成長企業も、共通の価値観とか、共通言語があるっていうことを言われています。で 入社するときに自分たちの会社の価値観に合わない人はそもそも入社させないっていうか取らないっていうことを言っていますね。入り口戦略ですね。ここの共通言語とか価値観ってあの、まあ、入社したときみんなバラバラなんですよね。どっちかっていうと。でそれをまあだんだんですねこう合わせていっていくとですねこう行動が揃ってきますで。行動が揃っていくとそのチームとしてのパワーっていうのは出てくるんですけどあのあでもないこうでもないっていう議論が起きちゃうと なかなか前に行かないですね。でそこは、共通の価値観があるなしというところが結構左右しています。それが結局、チームのパワーとして、ね、出てきて、まあ、ES、CS、従業員満足度 だ, だったり、ES っていうのは従業員満足ですね、エンプロイーサティスファクションの略です。CS っていうのはカスタマーサティスファクション、いわゆるお客さんの満足度ですね。そういったものにインパクトが出てくるということになります。 でそもそもですね、マネジメントって何かってことなんです。で、皆さんよく聞くと、マネジメントって管理だと思ってるんですね。で皆さんも多分上司に管理されてたりすると思うんですけど、どうですかあの。管理イコールマネジメントみたいな感じでね、多分皆さん取られていて、何が、何をいつまでどうやるのかみたいな話が、この進捗状況かが把握されたりね、いうようなことで管理されている。 でそれがマネジメントというふうに、昔はね僕も思ってました。ところがあの、それは実は違うんだなということで、あの管理はね当然しないといけないですよ。管理をなくしって言ってるわけじゃなくて、マネジメント本質は、そのチームの人たち、さっきの話です、ね、価値観とか、まあ、そういうところを合わせていったり、人間力を高めていって、実際、その成果をどれだけ出すかっていうところに貢献するのがマネジメントっていうことになってきます。 でも、そのやり方を教えられていないので、みんなやれって言われたってできないんですよ。なので、それを今回、皆さんに学んでいただきたいなというふうに思っています。まあ、あのそのとっかかりだけですけどね、ベーシックの場合は。で、フォーリーダーになってくると、そのやり方をチームとして変えていくっていうのを学んでいただきます。で、幹部社員のそもそも役割って何かっていうとですね、まあ、職場、まあ、幹部社員だけじゃなくて、リーダーですね。 あのリーダーダもそうですあの下にね、自分たちの例えば後輩がいたり、部下がいたり、そういったちょっと上の立場になってきたとすると、こういうことを考えて、上に立って仕事をしてくださいということですね。そのチームなり、部下なり後輩ですね、その人たちの仕事をどうやって稼がさせればいいのかとか、いい仕事を、あの良い仕組みをね作っていくのかということを考えて、それを阻害している要因を潰していくということが、マネジメントになっていきます。 当然それができたらみんな生産性上がるし楽しくなって仕事をやりやすくなってやりがいとかねつながってくるっていうことになってくるわけですからそこに貢献するのがマネジメントというふうに考えてください。なので今までとはね多分逆なんですよ。じゃあ管理をどうするかって言ったときにじゃあ管理は今までのやり方とは違っていわゆる見える化するっていうことです。僕とヨタいったときにあの質症がですね 高見さん、あの、あそこのプロジェクトどうなってるみたいな話になって、聞いた、聞かれたときに、なんか、先に火吹いておりますよと。火吹いてる話を聞きましたって言ったら、自分でそれ見たのみたいな。いわゆる現地現物ってやつですね。自分で見たのか聞いたのかっていう話になってきて、いや、見てませんと。ただ、まあ、自分でちょっと見てきてみたいな話になったり。あと、職場の状況ですね。職場の状況ってどうなってるっていう、あの、報告ね、一回もね、しろって言われたことなかったんですよ。トヨタで。 で、その代わり、何を言うかっていうと、上司があの、現場見えるようになりましたかって聞くんですよ。見える化されてる。今壁に貼ってあの、タスクの状況だったり、今そこの進捗がどうなってるかとか、いうのを全部壁に貼るんですよね。で、見える化してます。で、今はそういうことができないので、電 子, 化電子ツール、まあ、先ほど設備生産性になっちゃいますけど、そこはしょうがないんであの、例えばスラック使ったり、トレロ使ったり。 みたいなそういうツールを使って見えるようにしていくっていうことを今やってます。で、そこを見てもらうんですね。上司と。なので、こうなってますと。見える化されれば、ああ、そうかということで、その朝会なんかでも上司が入って、で、一緒にやるというふうにすれば、報告しなくていいんですよ。で、まとめて、例えば月に1回とか週に1回、報告しようとするもんだから、まとめて何か資料を作らないといけなくなっちゃうね。ところが、 日々、いつでも見えない見たいときに見えるような環境を作っていけば、上の方の人はもうここを見てくださいというふうになって、見方もね、最初は見づらいかもしれないけど、慣れてくると見方も分かってきますし、お互いこうした方が見やすいよねっていう状況を作っていけば、常に上の人たちはそこを見てもらえばいいので、報告する必要はなくなるということですね。なので、 従来型のマネジメントの課題って、結局あの、意思決定が遅れたり、やっぱりその情報があのちゃんと吸い取られなくて、聞きに行ったりっていうね、いろんなことがこう上下の間で起こってるんですね。で、まあ、企画成形開発ってことでやろうとしても、ですね、まあ、報告書をこう 作, 作ってあげなって、承認が取れなくて、また手戻りが発生したりみたいな形で、なかなか前に行かないと。これ、ウォーターホールで仕事してると、そうなってくることがよくある。 でこれをまあ回避するためには、アジャル的な仕事の仕方みたいなやつも出てきたんですけど、それもトヨタの話から来ていて。で、ここのですね、縦と、縦のところですね、上からなんかこれ、指示が投げられる。で、それもあの多段階式に組んで、投げられる、投げられる、投げられるってね、こう来るわけですよ。これもまた時間がかかるわけですね。下まで伝わるのに。で、下からこの上にまた報告するのにも時間がかかる。で、隣の組織となんか一緒にやろうとすると、また 上, 上を通さないといけなかったりね。 いうところで、まあ、こういうあの無駄な時間っていうのがいっぱい発生してるわけです。これ、皆さんどうですか？自分たちの周りでこんな状況起こってませんか？で、まあ、あの特にね。これ、多分皆さんが上に上がれば上があるほど、そういうのとまた感じるようになってくると思うので、あのここですね。ここの縦横のところですね。で、こういうのをまあ、こういったイメージでですね。縦横のコミュニケーションというかが。 あの取れる状態だったり仕組みだったりそういうのを作っていかないといけなくてでそれはさっきの折るのってやつですね染める折るの折るっていうところですでこういうような仕組みができてきてあの上の人がですね下に降りてくるっていう状態ですねあのほうれん草って皆さん多分新人教育の中であの学んだと思いますけどほうれん草は の, の中のですね連絡相談ってこれ、まあ、重要なんですけど報告っていうね あの今までの管理型のマネジメントの中の報告っていうやり方をするとさっきみたいに下から上上から下って話になってくるのでここを見える化に変えていくってことです見える化連絡相談みたいな報告連絡相談じゃなくて見える化連絡相談みたいにしていくとあのスピードが出てきますねでなので見える化できていると上の人が下に降りてきてどうなってんだっていうことがパッと見えるとであのこの先の意思決定が早くなるわけです 子会社のところででもやってた時にですねその社長が現場を回るあのコロナの前だったんですけどね、現場を回るわけですよ。そうすると現場にこう見える化されてるんですね、すべてチームのところがで。そこであるチームに行ったときに、そこの、えー、社長がですねこのグラフを見てて、なんかこれうまくいってなさそうだねみたいな、これ原因何みたいな話を聞いたときに、えー、こう、こう、こうですという話で、えー、自分たちでその意思決定できなくて。 今止まってるんですみたいな話そしたらそこで社長が一言、もうこれこうすればいいじゃないみたいな話でもう決断されるわけですよ。そうするとそこで止まってたものがすぐここで動き始めるっていうね、状態になって。で、今みたいなその 社, 社長が意思決定がもうその場でもすぐできた、5分でできたわけですよ。ところが、これを本来経営会議にかけようとすると、今の問題を蚊に上げ、部に上げ、で、また経営会議にあげみたいなね、この上げる時間。 が通常1回すらいかかるわけですよそうすると、今みたいに社長がですね、例えばぐるぐるぐるぐる回っていて、で、困ったとことか、ちょっとなんかたあの意思決定欲しいっていうところだけね、に行けば、もうそこでできちゃうわけですよ。なので、今みたいなその意思決定の速さっていうのを、どんどんどんどん、まあ、海外の企業っていうのは、今みたいなこういう状況を作っていって、意思決定が早いマネジメントに変わりつつあるっていうことになっています。 こ, この辺何かか質問ありますかいいですかで、次に行きますね。で、まあ、そういったものを、さっきのチームをね、作っていくっていうので、部分4リーダーっていうのがあって、まあ、これ12回のプログラムで6か月ぐらいかけるんですけど、あのそれでいわゆるチームをね、こう作っていくっていう、新たなマネジメントをできるチームを作っていくっていうプログラムがあって。 またそのうち皆さんと一緒にこれをやっていくことになるかもしれませんのでよろしくお願いします。と。